ご飯はハンバーグ<笑>包まれてるけど小籠包お気に入りのサラダキャベツ今日はビールこれはねなんか伊勢か屋小麦酒クラフトビール初めて飲んだけどお 楽しみ、これはね、なんていう名前だったかな、書いとくねよいしょ。乾杯。いただきます。うーん。三重大学の協力に基づき開発した。苦手かもしれない。ラフトビールってさ、難しいよね。 まあでも今日はこれをまずいっぱい見るの、うん、今ちょっと二本目もさあ開けちゃったのピーチパッションフルーツを思わせる確かにこれ好きだな私。もう一回こっちで乾杯 うんあれ、ね、んでこれ買ったかって言ったらあのこの前さブログを解説したじゃないなんであの自分じゃどうしてもできないことがあっていとこの友達にお願いしてサイトを少しいじってもらったのブログもこのお礼でおすすめのビールありますかっていう話があってここの シントビールっていうのがすごい好きだから、シントビールとシントビール。これ、大好きなの。なんかこれだけだとあれだなと思って、これもセットにしてプレゼントしたの。じゃあちょっと不思議な。ねこれを。 ほんと、うん、クラフトベーラって好っきり分かれるねうん、食べ物飲んでる すげえクラフト飛べる、うん、<笑>大人の味だトンバーやっぱおいしいばいどっちのビール というかさ、ビール2本置いてるっと楽しいねどっち飲むかなーってなるうんハンバーグにこれ合うよこっち面白いふ<笑>、うんふんふ、うんふん、はい、今日ふんふんふんふんふんふんふんふんふ で、で<音楽>、で、で、で、で、で、で、引っ越しします。引っ越しをすることにしました。理由があって。私マンションなんだけど。古いの。賃貸マンションなんだけどね。古くて地震ですごい揺れるの。もうそれが怖すぎて。<音楽> ほぼ似たような間取りの、もうちょっと蓄年数がいってない、いいところがあったから、近所で。引っ越し買っにしました。楽しみー。なので、ここにいるのは、あと。1ヶ月くらい。の予定。まあ、多分。ほぼ同じような間取りのとこ引っ越しするから。何にも変わらない。 最近なんかテンションが上がってて引っ越しがあるからうんラだとこれ合うあ最近引っ越しことばっか考えてて動画短くなっちゃってるからねで乾杯